では、えっと今日 の, その残りの時間では、その規定の重要な性質についていくつか説明したいと思います。教科書ですと、143ページからいきますので、うんとまあ、あの必要な人は適宜教科書を見ながら聞いてください。でまず大事な性質はです、ねその、規定は常に存在するという内容です。 ただしこれにはいくつか条件がありまして、その条件を今から述べますと、まず V はベクトル空間であるということ。で、二つ目は V はゼロベクトル以外の弦を持つこと。それから V は、三つ目は V は有限生成であること。っていう条件があります。ですので、ゼロベクトル以外の弦を持つような有限生成なベクトル空間には必ず規定が存在するというのがまず、 大事で一応このですね数学をやる際にはそのまずこういう大事なものが存在するかどうかっていうことからあの議論をしておりますの で, であのちょっとこの定理だけは一応証明のあらすじをあの紹介しておきたいと思います。えーとまあ、あと数学においてその例えば存在するっていうのはどういうふうに あの証明するかっていうその証明のスタイルですね、その紹介も含めて説明したいと思いますので、えー、聞いてください。で、えっ、ー、と、まあ、あの、規定があの存在するっていうことです、なんですけれども、えっ、ー、と、まずあの、V が有限生成だっていう条件が使えます。えっ、ー、と、V が有限生成だっていうことですから、あの、この V っていうのは、ある、 x1 から xr っていうベクトルで生成されるということをまあ仮定していいんですね。ということで、その規定の条件のうち の, あの x1 から xr でがあれば、まあ、v は生成できるっていうその一つ目の条件は満たされることになります。で、えっと、もう一つの条件として、その x1 から xr があの線形独立でないと規定とは言えませんでしたので、 大事なことは、その、X1 から XR が線形独立かどうかっていうのを、あの、これから確かめていきます。で、えっ、ー、と、まあ、状況によるんですよね。これって、あの、X1 から XR が線形独立だときもあるし、線形独立じゃないときもあると。で、じゃあ、X1 から XR のうち、最大何個までが線形独立かっていうのを、ま、調べたとしましょう。で、えっ、ー、と、これが最大 S 個まで。 線形独立だったということにしますここで、あの、場合分けをするんですけれども、じゃあ、この s が r に等しいか、すなわち、この x1 から xr が線形独立かだった場合ですね、最初の条件は。もし x1 から xr までが線形独立であったならば、ああ、それは、もう、その、規定の2番目の条件を満たすから、この x1 から xr というのは規定だというふうに言うことができます。で、問題は、 この x1、えっ、ー、と、x1 から xr が線形独立でなかった場合ですね。えっ、ー、と、x1 から xr が線形独立ではなかった場合、すなわち、えっ、ー、と、この最初の s 個ですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、x1 から xa で最初の s 個が線形独立 で, で、残りのベクトルを加えると線形従属だよっていう場合を考えましょう。 でそうすると実はこの x1 から xs が線形独立だとするならばこの残りのですね x の s プラス1から xr までのベクトルっていうのが実はこの x1 から xs で生成されるベクトル空間の源であるとすなわち x1 から xs の線形結合で表されるっていうのが示されるというのが大事なところです。 これ実は先ほどこの授業の冒頭で後でやりますって言ってた定理 6.1 にそのことが書かれています。ということでちょっと定理 6.1 に戻ってみたいと思います。でこの定理 6.1 をですね見てみますとこれあの教科書には線形独立の拡大条件というふうに書かれているんですが。 まず定理の内容はこういうものです。まず V をベクトル空間として、で、X1 から XR が V の線形独立なベクトルのときに、もし、その新しいベクトル、X を持ってきましたと。で、この X が、この X1 から XR、すでにある X1 から XR の線形結合で書けませんと。えっと、いうとき、 もしくはその x1 から xr で生成されるベクトル空間に入ってませんというならばこの x1 から xr に新しい x を加えたベクトルも線形独立ですよっていうのがこの定理 6.1 の内容です。で、まあちょっと時間の都合で証明は省略しますけれども大事なことはえと今のさっき の, その証明に使える事実はこの結論の対偶で対偶を取るとどういうことを言っているかっていうと もし、えっ、ー、と、x1 と xr が線形独立で、かつ、新しいベクトル x を加えると、線形充足になります。というときならば、この x っていうのは、新しいベクトル x っていうのは、その最初からあるその x1 から xr の線形結合で書けます。ということを言っています。これが、この定理の内容なんですね。ですので、えっ、ー、と、もしですね、さっきのその規定が、 そのあそっかちょっとこれ進めばのかなそうする と,、えー、ともしですねそのまあこの x1 から xr のうち最初の s 項が線形独立でで残りの s プラス1から x の s プラス1番目から x の r 番目を加えると線形充足になるとするならば今の定理 6.1 から この残ったベクトルは最初の S 個のベクトルの線形結合でかけますっていうことを言ってるのはこの定理の 6.1 から分かるわけですね。そうすると、えっと、証明の最初で V は有限生成っていうことから V っていうのはこの X1 から XR の R のベクトルで生成されますっていうことを言ってたんですけれども、えっと、実はこの えっ、ー、と、後ろの方の余計目はですね、この s プラス1番目から r 番目のベクトルっていうのは、えー、と1番目から s 番目のベクトルであの線形結合でかけますから、実質的にこの v っていうのは最初の、えー、と1番目から s 番目までのベクトルであの生成できるということになります。でそうすると、 あのこの V っていうのが R 項のベクトルで生成できるってなってたんですが実際にはその中の最初の S 項だけ選んで選びは生成できるということが分かってしかも X1 から XS は線形独立っていうことになりましたのでこの X1 から XS がこのベクトル空間 V の一つの規定1組の規定ということになって規定が存在するという結論になります。 というふうにしてその存在をですね証明してます。だからこの場合は実質その存在するっていうのは有限生成っていう仮定から言えたんですけれどもその有限生成がそのベクトルを空間を作るベクトルの中から線形独立なものを選べると選んでこれるということをこの定理では言っています。 で、えっ、ー、と、K の 6.3 は、そのことを別な形で述べていて、えっ、ー、と、まあ、あの、今みたいに、その R 個の、あの、ベクトルで、V が整列されているならば、その中から線形独立な S 個のベクトルを選んで、まあ、起点できるということを言っています。<笑>ここまでいいでしょうか。まあ、ちょっと、あの、ややこしいところがあるかもしれませんけれども、あの、後で確認しておいてください。<笑>それから、 次に2つ目の性質としては、規定の取り方はいろいろあります。実際、無数にある場合、一般には無数にあるということを言っています。で、えー、とここでは、V が0ベクトル以外のベクトルを持っていて、かつ V は有限生成であるという状況を仮定しておりますけれども、そこでその一つとして、例題 6.2 というのは教科書の143ページの下の方から。 144ページの方にありますので、ちょっと紹介しましょう。例題 6.2 は、あのこれ、V がですね、K を係数とする 3G 以下の多項式全体の集合なんですけれども、えー、とそ こ, こういうその多項式の集合の、まあ、規定の取り方として一番パッと最初に思い浮かぶのはこれですね。えー、と1と X と X2 と x 三の、あ、X と X2 乗と X3 乗の線形結合で、 まあ、3三時間の多項式かけますというのは皆さんすぐ分かると思います。でこれもうちょっとひねった形がその教科書のある規定その2ってやつで、えー、とその規定の2番目は1と 1+x と 1+x+x2 乗と 1+x+x2 乗プラス +x3 乗と、まあ、これもその今考えている v の規定になりますっていう話をこの例題では解いています。 一応例題なのでこの授業でも今からちょっと説明しましょう。で、えー、とまずこのですねこ の, この規定が2つの条件を満たすっていうことを言うんですけれども、えー、と1つ目は任意 の, の3次の多項式が今の規定の 線形結合でかけると い, う事実です、ね、ということで2意の3次の多項式をこんなふうに表してみました。えっと A プラス BX プラス c x 二乗プラス d x 三乗と。で、えっ、ー、とこれをですねあの、無理やり変形します。でそうしますと、あの2行目にありますように、えっ、ー、とこの定数の係数に、えー、と A マイナス B を持ってきたと。でそれから、 えー、と1プラス X に B マイナス C をかけてみたと。それから1プラス X プラス x 二乗に C マイナス D をかけてみたと。それから1プラス X プラス x 二乗プラス x 三乗に D をかけてみたと。まあ、こういう形を無理やり作るんですね。で、そうすると、あの与えられた多項式が、実はこの1と1プラス X と、1プラス X プラス x 二乗と、あと1プラス X プラス x 二乗プラス x 三乗の線形結合で表されていると。 ということになります、まあ、あのかなり作為的ですけれどもあの、こうやって数学では証明する場合もあります。それでこれで、えーとまあ、生成できるということはまず示されたというわけですね。でそれから、えー、ともう一つの性質はこのあの、今の4つの多項式があの線形独立であるということを示すんですけれども、これはの線形独立の定義に従って、えー、とこの、まあ あのこの1とですね1プラス x と1プラス x プラス x2 乗と1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗の線形結合を作って、まあ、それが0になるためのこの係数の条件を求めます と,、えー、と次のこの真ん中の行にある連立方程式を、あのー、このし解くわけですね、えー、と C0 から C3 の条件を求めますそうします と, うんとこれ各項 この各項のこの係数が0にならなければなりませんからそれを使うと C0、C1、C2、C3 全部0でなければならないということになって線形独立性も示されるというわけです。ここまででしょうか。それからあと3つ目の性質これが今日最後になりますけれども。 えっと、この任意のベクトルはあの規定の線形結合として一時的に表せる と,、えっと。ただし、ここで気をつけてほしいのはその、さっき規定の取り方はいろいろあるって言いました。ですので、あのそれぞれの規定の取り方に対して一時的に表されるっていう意味で、規定の取り方が変わると、この線形結合の表し方も変わるので注意してください。だから一つの規定が与えられればあの、その規定を使った線形結合の 表し方は一通りですよっていうのが、あのこの今言ってる性質です。で、まあこれも、あの、一性というのも、数学ではよく扱いますので、まあその証明の仕方もここで紹介しておきましょう。えっ、ー、と、まあ今 V をベクトル空間として、それから規定として X1 から XR が与えられているものとします。で 一位性を表すときのその数学の上等手段はこんなふうにですねその x っていうベクトルをその2通りの線形結合で表されたとみなすんですね例えばこれ1通り目はこの c1 から cr っていう係数を使って線形結合を作りましたもう一つは c1' から cr' を使って線形結合を表しましたっていう2通りの表し方を作って実はえと両者は等しいですっていうことを 示すすののがまあ一位性の証明ででよく用いられる手段ですでこの場合は二、えー、通りの表し方をしましたとでそこでえと両辺これ引くんですね左辺から右辺をザザザッと引きます と,、えー、とこちらの行にありますようなあの 線, 形線形結合の式が出てきますねで係数が C1 から C1' を引いたものから CR から CR' を引いたものでこんなふうに。 こんな式が出てくるんですけれどもここでその x1 から xr がこの v の規定であるという性質を使いますどういう性質かというと x1 から xr は線形独立なんですねということはこれがこの線形結合が0ベクトルになるということはこの係数が全部0にならなければなりませんからそうすると c1-c1' も0だし 同じように cr-cr' も0であるということからまあ最終的に実はこの各係数ですねこの c1 と c1' も等しいし cr と cr' も等しいという結論が導かれます。というのがまああの証明のアウトラインなんですがまあ こ, この説明でちょっとからよくわからないという人はまたあの後このあとの時間でえと聞いてください。 まででいいでしょうか、はい、えということで、今日はあはベクトル空間 の, あの規定についてですね、その規定の定義と、それから規定の例と、それから規定のいくつかの重要な性質について紹介しました。で、えー、と次回はこの規定の話を受けまして、えー、今度、セクション、教科書、セクション 6.3 ですけれども、このベクトル空間 の, あの次元の話に進みたいと思います、えー。ここまで何か質問ありますでしょうか。 それではの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした